皆さんこんこにちはにまるさんです今日はロバールのステム一体型ハンドルバーアルピニストコックピットの紹介をします、えー、今回僕が買ったのはハンドル幅が 400mm でステム長が 90mm のものですもちろんフルカーボンです、まあ、特にエアロっていうのはあまり意識されてないというか、えー、っとケーブル類は内装する形にはなっていません、まあ、その代わりりかなり軽量に えー、作られてますねこういったハンドルとステムが一体型なので有名なのは、えー、トレックのボントレガーのトリプル x インテグレーテッドバーステムっていうのがあるんですけど、まあ、僕も何回か使ってるんですけどもそれはもう本当に軽さに特化してて、えー、ステムとハンドル合わせて。 まあ、224g とか 230g とかそのぐらいの超軽量になってますねこちらの方がもう少し多分剛性を考えてるのかもしれないですけど少しコンパクトなサイズなんですけども重さはトリプル X より少し重めになってますね早速測っていきたいと思いますでは重量測っていきたいと思います 254g ですね ボントレガーのトリプル x よりは重いですけどもいわゆる普通の一体型ハンドルの中ではかなり軽い重量となってます今回はスペシャライズドのブランドロバールのステム一体型のハンドルバーアルピニストコックピットの紹介をしましたいかがだったでしょうかこれを、えーまあ、5000円 の, あのフレームの方に組み付けて、えー、さらなる軽量化を目指していきたいと思います 楽しみにしていてください。それではまた。